はい、おはようございますラスカラでございます本日の動画はですね北海道でもね有名な回転寿司トリトンさんにねお邪魔しております普段からねこちらのお店は行列なんかも絶えなくてもう、ね、北海道内でもすごく有名で人気のあるお店なんですけれども今回はこちらのねトリトンさんで好きなだけねいろいろなお寿司を食べていこうと思っております今現在ね、えー、2時前なんですけど今日ね朝の5時から何も食べてないので ちょっとかなり空腹でして<笑>早速ねちょっとね注文を始めちゃいたいと思います注文表はこんな感じですねによくとりあえず汁物うま、ん、そうんうんうん、ちょっとねこんな感じでどんどん注文していきたいと思います、うん、よいしょありい、と、は、ういす、はいはいはいはい はいいととうこで、えー、まずね第一陣の商品届きました上赤身と生サーモンでございます あ, あ, ありがとうございま す, います続いてねカンパチ二皿ですねまずはこちらの赤身とおうん、まっうまっ あっうん、おめちゃめちゃうまいしどんどんね追加も来ております<笑>よ食べながら紹介しようひとまずこちらの、はい、海鮮汁でございますあだし出てんねうま続いてねこちらさんまちゃんですね 青魚。二回ちゃう。うん。うま、んうん、全然ね。臭みないっす。すげー新鮮、うん。そしたら続いてこのカンパチっすね。 うん、<笑>回転寿司のクオリティじゃねえやばい続いてね厚焼き卵この厚焼き卵なんですけど冷たいのと温かいのを2種類選べまして僕のはねこの温かいやつです 続いて生サーモン、うんー、うん、うま ちょっとね、うますぎて第一陣瞬殺です追加か頼んでいきますいいまということで第二陣がね到着いたしましたまずこちらがね、えー、カツホッキでございますお醤油つけずにまずは<笑>うま で、こちらかな平の昆布締めでございますれもだいぶ昆布の風味効いてそうなんでまずはねそのままでうんうま程よく水分が抜けてるんだけど身はねぷりっぷりの状態マジうまいこれうん 続いてこちら、ホタテと。はいよいしょ こちらですね、ニジンの最後ウニちゃんで、うん、ございます うん、まっウニやべえわめちゃめちゃうまい次次次かかかはいということでただいま第3陣到着しましたえまだねちょっと、えー、頼んでるものもあるんですけど待っててもねネタが乾いちゃうので、ね、順々に食べていきたいと思いますまずこちらマダイでございます<笑> お腹が空いてます。あ, ありがとうごありがとうございます。冷やした。<笑>これね、大花子でございます。一本がね、マジででかいのでも、続いてはこちらと、炙り縁側でございます。 うんね、油がすごいわちょっとと思ったらアナゴちゃんをいただきますアナゴねせっかくなんで一口でいっちゃいましょう えー、これ穴子好きたまんね、うん、<笑>ちょっとこれ立派なボタンエビいっちゃっていいですか <笑>身がとろけた、<笑>一瞬でとろけた、続いてこれ、ちょっとね、マグロの食べ比べをしようかなと思うんですけど、まずこっちが中トロ、こちらが大トロと、すごいね、これ、差しがやべえ。 中トロでもめちゃめちゃ脂持ってるよ。続いてこれ大トロも。うまい。まあどっちもうまい。どっちとか言えない。<笑> はい、ということでただいまね、第3陣完食いたしましたが、全然食べたりない、<笑>ちょっと追加注文をしてます。はい、ということでただいまね、次のメニュー到着いたしましたが、これね、頼んじゃったんだよね、もう我慢できない。<笑> 今日はねちょっとノーマルではございますが乾杯なの<笑><笑><笑>いいねそしたらこれマイカね のイカうめー粘り気がねめちゃめちゃ程よいかといって身も柔らかすぎないんでイカらしいねこの弾力もあるんだけど程よい粘り気があってこれうまい<笑>続いてこちらねこれ醤油炙りのエンガースね 醤油やべえやべえやべえそ<笑>したら続いて先ほどねイカもいただいたのでかつたこでございますうんああ 続いてこちらねサーモンハラスます<笑>うま、うん、やっぱりこれはハラスなんで最初に食べた生サーモンよりも脂が多いですけどその分ね上の生姜とかネギの薬味の香りがね すっごい合うよ。これね、何貫でもいけるね。<笑>さっきね、うますぎて感動しちゃったんで、ウニ追加注文でございます。 今ねまあ撮影時間も50分ほど経ったんで、ちょっとねこれ以上撮ると尺もめちゃめちゃ長くなりそうなんで、この辺りで、ねえー、今日の撮影は終了したいと思います。お は, うごいましたはいということで、ただいまトリトンさんで目、えー、いっぱいお寿司をいただいてまいりました。いや正直 回転寿司って信じられないぐらいのクオリティのネタばっかりですね。メニューのね、値段の種類は132円から715円まで幅が結構あるんですけど、どれもね、その値段とはとても思えないぐらい新鮮でうまいネタばっかりでございました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。